うだおめえ私の名前はウィスウィスさんとでも呼んでくださいああウィスさんだなわかったバカめそんなこと今はどうでもいいだろう貴様なぜ俺たちをこんな場所に呼び出したなぜ俺たちの名前を知っている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 もっととと強くなりたいい思っているこえ念のため確認しますがお二人とも強くなることがとーっても大好きですよねふん、<笑>サイヤ人が強さを求めるのは当然のことだオラたちもっともっと強くなっていろんな奴と戦ってみてと思ってるうんうん。 それではあなたたちが強くなるのを私が手伝ってあげましょう手伝ってってそれってオラたちと修行してくれるっていうことかええー、そのためにわざわざここに来てもらったのです二人にはこれからいくつかの課題を与えますからそれをクリアしていってくださいちゃんとクリアしていけば。 あなたたちはそれはもうとってもパワーアップすることができますよほんとかそれにわかには信じがたいなそもそもそんなことをしてお前に何の得がある<笑>私に得とか損とか関係ありませんよ重要なのはあなたが強くなりたいかどうかただそれだけなんです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 様お、おい今何と言ったやってるね、はあはあ、おいや起きてらっしゃったんですかちょうどさっきね ビルス、ビルうう、うん、ビルス様だと。いやあ、ベジータ王子。久しぶりだね。な、ななな、なぜあなたが。うん。さっきウイスが言ってなかった。僕の暇つぶしに付き合ってほしいんだよね。 ひ暇つぶしだとですかこの頃、ちょっと運動不足気味でさ少し体を動かそうと思ったんだよいつもならウイスに相手をしてもらうんだけどたまには思考を変えるのもいいと思ってねははあえっとこいつはあほ、うんこちらは破壊神のビルス様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 私に声をかけてください。よ, よろしいですか？<笑>さあ、頑張りますよ。 私を倒すくらいの気持ちで来ないと修行を終えることはできませんよ攻撃の後は、最も隙が生まれやすい一瞬ふむ、なかなかですよ、悟空さんやってるねあ、ビルス様どうなさいましたかなに、ちょっと確かめたくなってねどれくらい強くなったのかを<笑> ウさんのおかげで俺はかなり強くなったぞいいねだったら手合わせといこうかふーん、まだビルス様の望む強さにはなっていませんがまあいいでしょやったーそれじゃあ今すぐやるかい僕はいつでも構わないよよし よーし、フルパワーでやってやる。<笑>それは楽しみだ。さあ、かかってきなさい。ザンピルスマ。さあ、どれほどかな。こ, これが破壊しんつやつか。こんな強いやつ、初めてだ。ここまでかな。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 もし素質がないと判断されたのならあなたは容赦なく消されていたでしょええっホかよですがあなたはこうして生き残っているつまり素質ありと認められたのですよそそうなんかだったら嬉しいけんでよですがまだそれだけですこれからはあなたが持つ力を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 なんだ、開放券か。それなら、オラも使えんだけどな。おやおやそうでしたか。しかし、せっかく頑張ったのですから何か。ふむ、ならばこちらを差し上げることにしましょう。うわーすんげー。サンキューイッサン。おはは、この調子で頑張っていけば、もっと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 どんなに思い切りやっても構いませんよ。おお、やっぱつんげんだな、ウイスさんも。とはいえ、ビルス様と遊んで疲れたでしょ。少し休憩をとりましょうか。休憩をとった後準備ができたら、私に声をかけてください。うん、わかった。 さて今回の修行でどこまで強くなれますか楽しみですね攻撃の後は最も隙が生まれやすい一瞬私を倒すくらいの気持ちで来ないと修行を終えることはできませんよ攻撃の後は最も隙が生まれやすい一瞬 私を倒すくらいの気持ちで来ないと修行を終えることはできませんよ<笑>攻撃の後は最も隙が生まれやすい一瞬攻撃後の姿勢や視線には十分に気をつけてください<笑>さあ最後までその調子で攻撃を続けてくださいよくできました今回の修行はこれで終了です 私を倒すくらいの気持ちでこないと修行を終えることはできませんよ、まあはい 攻撃の後は最も隙が生まれやすい一瞬攻撃後の姿勢や姿勢には十分に気をつけてください 何<音楽> としましょう。よく頑張りましたねさあ全力で攻めてきてください私を倒すくらいの気持ちで来ないと修行を終えることはできませんよんうわくそう、よくできました今回の修行はこれで終了ですあ、終わったいい、えー ほら、めちゃくちゃ疲れたぞうん、いい感じですよまだまだ、ういっさんには届かねえけんどなおほ<笑>それは仕方ありませんですが、人の存在でここまで可能性を秘めているあなたは実に珍しい存在です この調子で成長していくことを期待しますよあのさスーパーサイヤ人ならオラもなれるんだけどおやそうでしたかならばこちらを差し上げることにしますよははは サンウイさん。この調子で、次の修行に進むとしましょうか。クズウイさん。さて、今回の修行で、どこまで強くなれますか。楽しみですね。以前に比べて、体の使い方が上達していますね。素晴らしい進化ですよ、ごくんさん。ふふん。 ウィスさんがしっかり教えてくれるからな。うん、目標があることはいいことです。やるじゃありませんか。いい感じですよ。よーしよーし、このままもっと強くなってやっつあ。<笑>その息です。 あのさ、スーパーサイヤ人2なら、俺はもう慣れるんだけどおや、そうでしたかならば、こちらを差し上げることにしましょうはは、<笑>サンキュういっさこの調子で、次の修行に進むとしましょうか 私との修行にもだいぶ慣れてきたはずです今回の修行はある意味卒業試験といってもいいかもしれませんし試験とか言われると俺よ弱っちゃうない頭使うの苦手だからさ<笑>どうご心配なくて試験と言っても筆記試験ではありませんよふ、うん初めて会った時に比べてそれに。 一一撃一撃が重くなっています私を相手にしての慣れがあるのは間違いないでしょうがそれにしてもなかなかの上達速度です あっ<ター> 手加減をしているとはいえこの私の動きについてこられていますねやるじゃないですかこのまま最後まで残ることができればピルス様もお喜びになるでしょうルア差し上げます、はああっ こんなのはどうでしししょょここんなのはどうでしこんなのはどうでしこんなののははどどうううでですか よ<笑><笑>し、今回の修行はかなり手ごえがあったぞなるほど、これならばふむ、素晴らしい成長です今の状態ならば まあのさ、スーパーサイヤ人3なら、俺はもう慣れるんだけどおや、そうでしたかならば、こちらを差し上げることにしますよウィッさんのおかげで、俺はすんげえ強くなってきた感じがするぞ感じではありません、実際に強くなっているのですその証拠に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 サイヤ人まあそれについては私がなんとかするのでご安心を。ななんとかするってやっぱすんげんだなウィさんって。それにしてもスーパーサイヤ人ゴッとかスーパーサイヤ人にまだ上があったんだな。あなたが望むなら 今すぐにでもゴッド化の準備を始められますがどうしますそろそろスーパーサイヤ人を分かりました。それでは私の方で準備をしますので少々お待ちを。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 どうだ、ゴッドになった感想はびっくりだこんな世界があったなんてよすんげえ力がどんどんあって上出来だその力思い切り僕にぶつけてこいあっそれは見えたなよっはっう ウィスに鍛えられてずいぶんとできるようになったみたいじゃないか。 僕の見立てでは、今の位置に到達するまでもっと時間が必要だと思っていたが思った以上に早かったんで、ちょっと驚いたふい<笑>俺はもう一度、ビルス様と戦いたくてさ修行頑張ったんだよし<笑>よし、やるじゃその調子でんどん攻めてかい 僕は今とても楽しんでいるよやっぱりとってもなくつえあっ What's hot? What's hot? What's hot? What's hot? What's hot? What's hot? What's hot? What's hot? What's hot? ちょこしおる、うんて、うんじゃ<タッ>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 また修行したくなったらオラの相手にしてくんねえかなほうウィスさんとの修行はすんげえ力尽つくしようだからな頼むようーんまいいでしょうビルス様の相手をしてくれましたし特別サービスですよやった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 それについてはベジータさんは考えなくていいですよ私が何とかしますのでだがごちゃごちゃうるさいぞ貴様はウィスに任せておけばいいんだあ、はい。というわけで今すぐにでもゴッド化の準備を始められますがどうしますかわかりましたそれでは。 私の方で準備をしますので、少々お待ちを。 スーパーパサイヤ人ゴッドようやくか待たせやがってま申し訳ありませんまあまあビルス様ベジータさんがゴッドになれたんですよこれで思い切り戦えるというものじゃありませんかまあ確かにそうだがおいベジータ覚悟はできているんだろうな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 せいぜい楽しませてくれよスーパーサイヤ人ゴッド説明ない力これが神の力だ驚いただろうこれが破壊神の力だ な, なんという力だよしよし この調子だサイヤ人は戦闘民族なんだろうもっと僕を楽しませてくれよこの俺を舐めるなよ、うんえーるねうん、結構頑張るじゃない な, なんて…この俺の攻撃が効いてないのか テストマン<笑><笑>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 よし なるほど、やるじゃないか<笑><笑><笑>ふん、ギリギリ旧大点かな雑なところもあるけど、そこはまあ、この先に来たいってところかでは、合格ということですねおめでとうございます、ベジータさん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 いずれお前の力が僕の役に立つ時が来るその時までせいぜい力をつけておくことだなオッホッホッホッお疲れさまでしたベジータさんこれにて修行完了です疲れた強くなったのは間違いないがストレスでいいか